ゆりこた い, いがですみなさんこんにちは今回今活動中のメンバーさんと一緒に動画してますせーの黒船ちゃんですみんな全然出身は違うのなんですけど<笑>はい。今回集まってなんでユウは何しに本<笑>聞きればいいかなに聞きたいと思いますあと驚いたとこ まあちょっと面白いところをで、ね、話したいと思います。うん、ハイディ。はい<笑>はい、はい、えっ、ー、とアメリカ出身キーボタンのハイちゃんことハイディです、はい。よろしくお願いします。えー、私は声優になりたくて日本に来ました。 声声優優っていうか声優アイドルになんです日本に来て最初の2年間は声優学校に通ってでそこからも卒業して今いろんな活動をやってますで来たばかりの時はあの1人でセルフプロデュースで地下アイドルをやって、うん、秋葉原らへんでアライブをしたりあとんだろう あとユニットでちょっとだけ活動したりメイドカフェでも働いてましたそ正直そんなにないんですけどそのあの高校の時に名古屋本の本で留学してその時に満員電車に人がもと乗り込むためのなんか押し込む駅伝さんが出てきたものを見てあ本当にいるんだな<笑> すすごい驚い驚たんですよ、ね、か一応ネットでそういう人はいるいるってネットで言ってるけど見る際に見ているんだって思って<笑>それも驚いた一番驚いたことへ、うん。確かに驚くよね、うん、お父さんから「あのこれは本当なの?」って聞かれて「うん、えこういう電車に乗っちゃダメだよ」って言われてそう思、ん、<笑><笑>いなっちゃあったよね<笑> ピンクちゃんと、えー、とイギリスと日本のハーフ、デミラーヤです。私が日本に来た理由は、まあ、日本人だからっていうのもあるんですけど<笑><笑>シンプルな話めっちゃざっくり言ってえっはっきりだなで日本に来たいなってずっと思って親にねだってちょっと日本でちゃんと働くからって言って、うん、なんか来ていいよって言ってくれたんできましたなんで、ね、イギリスは嫌 だ, だったの ななんか合わなかわった人と<笑>なんかん人となんか合わなかったしちょっとイギリスでもめちゃくちゃオタクぶっかましてて、うん、もう学校とかでも明らかにちょっとイギリスに帰ったらちょっとやべえやつなのかなって思われるぐらいのオタク出してたからそれでちょっといじめとかもあったし、うん、なんかイギリスのなんだろうカルチャーと合わなかった。うん にばだからちょっとそれで逃げたくてずっと結局イギリスのご飯が合わなかったでしょそれも合う あ, る<笑>あ<ー><笑><笑>んまり全然合わなんにか美味しくないとこほ本当に美味しくないから、うん 私は普通にもイギリスのハーフでイギリス8年ぐらい住んでたから別にまあでもうちの結構慣れるけど、うん、日本食と比べたらマジよ<笑><笑> OKOK!、Okay. はい okay. <笑> 自分外人だからみたい な, なんか入れないかなと思ったんだけど結構他の外人のお客さんとかでやっとなんかやっと出会えたみたいな感じですごい嬉しいです。はいえー、とセントリシアと えー、とイギリスのハーフでエマレスの地はセントルシアでまあントルシア知らない人も結構いると思うのでちょっと軽く説明させていただく と,、えー、とカリブ海の中にあるちっちゃい島で、えー、と人口70万ぐらいあのしかいないので、えー、とかなりちっちゃいです。えー、と1日ででこっちからこっちちらまでもう全部、えー、と島を もう歩き回ることができますでえっ、ー、とそれからイギリスに越してそれからちょっとだけドイツに越してそれから日本に来ましたもう日本に来て7年目でえっ、ー、とアルファベット使ってない国に行きたいなと思って<笑>つい来てしまったに イ, イ<笑>日本に来て驚いたところとかあるえっ、ー、とまあ結構昔にはなるんですけどまあ何か。 多分みんなそうだと思うんですけどなんかネットでいっぱい調べてから国に引っ越すじゃん、うん、何も知らないで行くことは多分ないと思うからめっちゃビビることはあんまりないんだけどあか確かにに仕事のの前にコーヒーヒ飲みたいのに なんかえ10時までやってないとかなんか十時までと か, なんか12時に開けるカフェとかも結構あってなって家康 だ,、ね、だったら普通に5時からやってるんだけどおかりかにもプルプルそうカフェは結構6時からもう開いてるんですよねで、ねね、仕事の前のコーヒーってなんかえセ 7? ン<笑><笑>？なるほどみんな閉まる早いしあまっち、ねね、うね あとはとあととアイドル…あ、そもらせ〜んはい<笑><笑>はい、はいはい、はい、<笑>えっと…はい紫…紫…紫たんはい紫たんとメキシコの主人、リリアです。よろしくお願いしますイ エ, イイエイなんで日本に来たのそうだね、うん、実はアイドルになりたかった おーおーユコと一緒じゃんうん<笑><笑> 一番驚いたところとかある？あります。ああメキシコではなんか自動販売機あまりない。うん、あそうなのね確かに。<笑>ここもここもあっちもえすごーい。いつもなんか自動販売機で買 い, 買いたい。<笑><笑>あとはピッツェやけ。えっとゴミゴミ。ゴミうん トラッシュはないゴゴ、ね、ゴミミミ箱あーゴミ箱あーゴミ箱ババッバッグで塗ってかったからです。<怎樣> <笑><笑>はい一番最初は昔からコスプレイヤーをやってるんですけど、うんうん、ほんと13歳からずっとコスプレをやっててーーでもコスプレ以外「その踊ってみた」のグループを作って本物の日本のアイドルをもやってみたいなって思ったんですよ。うんうんうん<笑> は本当に山ぐらいがあるなんですけど確かに最近私驚いてるところではなくてファンが驚いてるイタリアからのファンが驚いてる の, ものは撮影会なんですよなぜというと撮影会の文化ないんですよねイタリアではラスグラーリとかないないです、ね、なんか普通にみんなセクシーな格好してるし<笑>ちょっとここに胸あいたりとかはするんですけどグラーリアの活動みんな、うん、何 いろんな女の子わあーパーパーってな感じウィーってな感じ見えるじゃん見える見える見える見えるウィ 見, 見, 見, 見, 見, 見, 見, 見, 見える。結構見えるなんですけど<笑>みんなみんなの普遍の靴になんか撮ってありがとうございます綺麗ですよねパパ パ, パパパパってな感じですごいなって思った、うんうん、そうなんですね、うん、<ペー>ということで、えー、面白い楽しいメンバーさんと 最初と最後のライブをやりますのでぜひ12月14日会いに来てくださいねよろしくお願いしま す, しますではせーのくるのふなちゃんです。